皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月13日、女神の木の庭ランクが上がりました。それに伴って、レベル上限が5から8に上がりました。地面を変えられるようになったので、とりあえず雪の地面にしました。そして、女神の木の成長要素について少し勘違いしていました。 とりあえず最大 HP が増えるところを1点集中でいいんじゃないかと思ってましたがそういうことはできませんでした2話ランクが上がるとレベル11以上になるんだと思ってましたがそうではありませんでしたつまりやはり天使の言う通りまんべんなく上げろということなんですねというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました